はい、えー、こちらがですね 60D のパッケージとなっておりますこちらがですね 90D のパッケージですこの2つ売りまして α6400 をミラーレスでいっちゃいますかソニーのミラーレスカメラ α6400 こちらを購入しましたカメラ OK 音 OK や OK 用意スターはいどうも皆さんこんにちは監督ラ o の監督です しばらくの間使っておりましたこちらのキャノン 90d ソニーに変えたいいと思います約10年間使っていたキャノンからついにですねソニーに変えるということでなぜ変えたのか理由を説明していきたいと思います 監督、名前の通りですね、自主映画の監督をしております。18年ですね、自主映画を撮っております。一番最初に祖父からもらったカセット型のテープのビデオ、テープ、ビデオ。 ビデオカメラを使っておりましたでですね、専門学生入学時、ビクターから出されております、テープをですね、セットして、それに保存するというですね、タイプのものとなっております。こちらですね、2005年に購入しまして、ここから4年間使っておりました。その DV テープ式のですね、ビデオカメラで、自主映画を27本も撮っておりましたいや。その時はですね、本当に早撮りでですね、撮れるだけ撮っとけみたいなね、とにかく作品を量産する、とにかく上達したいがためにですね、作品をたくさん撮っておりました。まあ、といってもですね、まあ、監督自分自身 でで自自作自演映画がほとんんどだっったたバババンバンバ ン, バン撮てましたはいそして5年後2010年 DVD テープからハードディスクに直接録画するハードディスクタイプの同じくですね JVC のビクター製のカメラを買いましたちなみにここからですね不思議箱屋というですね自主制作団体を作りましてそこで映画を撮りましたでここで購入したのが GZ HD7 というものですねこのカメラではなんとですねたったの5本しか撮っておりませんでしたこちらのビデオカメラなんですが 発売当時初めて家庭用ののビデオカメラで 2k の映像が撮れるはい。で、そしてその2年後、ビデオカメラで自主映画を撮ってたんですが、噂で聞きました。一眼レフで映画を撮ると、めちゃくちゃ綺麗に撮れるぞ と, と、まあそういう噂を聞きまして、YouTube で上がってるね、作品とかを見ると、ビデオカメラと一眼のレベル、全然違ったんですよ。2012年に 60D という EOS の一眼レフを買いました。で、こちらですね、監督の自分で撮りました自主映画、ラブイズブライン とといいう映画の中のの中花火シシーンとか回想シーンンかで実験的に使いましたその後に撮りました前編一眼レフ作品でこのですね EOS60D の期間が結構長くてですね2020年まで使っておりまして約7年間もですねこの EOS60D で実習映画を撮ってきましたえその数なんと40本もこの一眼で撮りました今現在はですねサブカメラとしてこちら えー、2019年、一眼レフの最終形態が出るというですね、噂を聞きまして、このですね、60D の後継機種、ま、あその後にですね、70とか80とか出てるんですけども、90D というですね、今このカメラです。このカメラが発売しまして、2019年末に監督ですね、購入しました。このカメラの大きな違いとしては、今までですね、2K 画質で撮っていたんですが、4K 画質というですね、超高画質な映像が撮れるというわけで、その時ですね、ちょうど自主映画を中止しまして、まあ、監督ら 用に実際買いましたこのカメラですね購入当時に買ったので、まあ、ほぼです、ね、オープン価格の19万円ぶち込みました2020年友人がミラーレスカメラを買いましてそのカメラを使った自主映画を撮る企画がありましてその映像を見てちょっと待ってよ。 これ結構よくね画質めちゃゃいいいじゃんってて思いまして、まあ、でもね、その時はですね、まあ、19万円の一眼レフを買ったばっかりですから、ああ結構いいんだね、いいじゃんっていうですね、感じで終わりました。まあそんなわけでですね、監督自主映画を撮る際は、今使ってます 90D と、えー、この 60D2 つ使って、ただね、この 90D はですね、4K 画質なんですけども、こいつは 2K なんですよ。ということはですね、まあ、本編を撮るんだったらこいつ。で、メイキングとか使う時にまあ 60D というわけでですね、まあ、この2台 体制でいきましたそしてですね、ジンバルですね。ちょっと持ってきます。はい、え、こちらですね、まあ。まあまあ高かったです。GU の w e ービ i l l S というものですね。ざっくり言うと、手ぶれがなく綺麗に動くというわけでですね、まあ三脚スタイルとジンバルスタイルというものですね、融合させた映画をですね、作るようになりました。ただね、やっぱりそのカメラ、まあ今回この 90D なんですけども、ジンバルに乗せて調整が多少時間かかるんですよ。で、そのね、新シーンによって、あ、ここジンバルで、ね、撮りたい。あ、ここ三脚に置いて撮りたいっていうですね、その間現場が おりますなんで役者さんにはその間待っててもらう必要があるんですよね、まあ、最低でも2分はかかるんですうまくいかなかったら5分ぐらい現場が止まってしまうこの状況なんとかしたい一番いいのはですねカメラ三脚に置くカメラとジンバルに常に乗せておくカメラでこの2つがですね常に現場にあると三脚とる側だってたらこいつを出すジンバルとる側だってたらこいつを出すみたいなそういう2台のカメラをですね設置したいなと思いました QDD、えー、ちょうどですね、音声の端子が壊れてしまいまして、修理に出しました。で、その時今ま、撮影が入ってきたんですよ。じゃあ、どうするってことになりました。まあ、この際、ミラーレスいっちゃいますか。<笑>というわけ で, で、ソニーのミラーレスカメラ、アルファ6400、こちらを購入しました。もちろん、お金がないんですよ。というわけで、はい、全部売っ払いまして、このミラーレスカメラを購入しました。あとですね、このレンズは別売りなんですけども、紙レンズというものもですね、セットで購入しました。現在ですね、その作品もすでに 撮っており勇者の剣9999ただ、その作品なんですけども、撮影の順番は違っておりまして、前半がミラーレスカメラ、後半から、この 90D というですね、一眼レフカメラ、まあ、ミックス映画ですね。で、今後は、キャノンさん。 今までありがとうございました。90D と 60D をですね、売りまして、さらにですね、三脚固定版とジンバル装着版で買いたいと思います。暗替えというわけでですね、まあ、レンズとかもキャノンで買ったやつはですね、合いませんので、これも含め全部売った金額で、さらにですね、自主映画環境パワーアップしていたいなと思っております。 こちらのミラーレスカメラですね。まずこのすごいところなんですけども、ピントフォーカスマジやばいです。一眼レフでもかなりすごいんですよ。でも、ミラーレスカメラやべえ。本当に、紙レンズの効果もかなりあるかと思います。人物の顔をピント合わせたら、もう背景が綺麗にボケるのね。まあこれはかなり映画的。そしてですね、このカメラすごいのがトラッキング機能。まあトラッキング機能何かと言いますと、例えばですね、画面上に監督の顔にピッとピント合わせます。人じゃなくて物でもいいんです、ね。なんか動く 車体にピットを押すとこいつにキングされてこう動くとピントが合うでさらにすごいのがこの上下上下じゃない前後前後にあったとしてもバチッとしっかりとねピント合わせたまま移動してくるんですよこの部分はですね今後出すリーサーの剣 9,990 ですねもうめちゃくちゃ使っておりますねぜひとも見てほしいですあちなみになんですけどもこのですね枠組みですねこれは別売りで買いましたこれをつけることによって三脚の穴がいろんなところにやったりとかあと音声をですねこのまま乗せる際ねジンバルをつけるとこう上げる 時に干渉しておマイクがぶつかるんですよだからこういう時にこっち側かこっち側にですねマイクをつけるですねまあ、詳細は概要欄に貼っておりますあとですねびっくりしたのが一眼レフの音声よりも音がめちゃくちゃ綺麗に撮りますマイクなくてもこんなにとれるのってびっくりしました続いて軽いこの今は使ってます 90D が約7 0 0グラム。トニーミラーレスボディだけで3 5 9グラムですジンバルの調整って重ければ難しいんですよ微調整が軽ければその分だけちょっとの 調整でできちゃうので軽さはやはり正義ですえそしてやっぱり価格が安いところ 90D に関しては発売当初19万円だったんですが今はですね少し下がりまして14万円になりました対する α6400 約10万円あればボディだけ買えますというわけ で, で、ね、映像の比較としてですねソニーのミラーレスカメラに切り替えていきたいと思いますはい というぐらいですね、こちらがソニーアルファ6 4 0 0と紙レンズを使っております。見てわかると思いますが、結構グレーがかってると思うんですよ。で、これはログ撮影といって、濃淡を抑え気味にした撮り方です。これをカラレコといってですね、色を加工しますと、こんな感じになります。 はい、いかがでしょうか。これがソニーミラーレスの凄さです。でえ、すごいのがですね、今ですね、顔にトラッキングされています。ここから下がっていきます。下がっていってもピントが合っている。ここに来ても、えこっちに来ても、ちゃんとですね、ピントが合っております。すごいんですよ。音声テストです。えー、まずですね、こちらが EOS90D の。 音声ですこちらが e o s 9 0 d です、えー、続きましてこちらがアルファ6 4 0 0です、えー、ほとんど同じ位置に置いておりますミラーレスの方が音がいいかと思っておりますいかがでしょうか今ちょっとこの動画を撮ってて思ったのはキャノンのバリアングルモニターはかなり使えますねトニーに関してはですねここからこう来てこう来てさらに最大でこうなんですよ なんでちょっとここがね、見にくくなってるんですよね、ここね。見てください、このポケ感。今、でとレンズの先端に合わせます。この、見てこのポケ感。ちょっと汚いんですか、部屋。今ですね、こいつにトラッキングします。で、ここを回すと、常にこっちあって、もう背景は綺麗にポケてる。まあ、これこそね、映画っぽい映像が撮れます。キャノン。 今までありがとうございました。今後はですね、ソニーミラーレスカメラを使って、この YouTube の動画と自主映画を撮っていきたいなと思っております。このチャンネルではですね、自分が大好きなものを厳選してお届けしております。共有したいことですね。こういった動画を出しておりますので、ぜひ興味がある方はですね、チャンネル登録まだの方はポチッと押してください。あと高評価していただきますと大変嬉しく思います。ではまた次の動画で会いましょう